会場の皆さんこんにちは北海道帯広市から参りましたエクスクラベーションです、えー、今回私たちはおなじみの総取りヨッチョレオ 我らが十勝披コーバージョンにアレンジした「よっこれ NCDB」という総りを踊らせていただきます、はい、えっと、ちょっと踊りの前にですね少しだけ皆さんにレクチャーをしたいんですけどその場でも構わないので一緒にやっていただけたら嬉しいですえっと2つあります、えっと、まずは「よいしょ」っていう掛け声を皆さんと一緒にやりたいです3回連続「よいしょ」っていう掛け声があるんですけどじゃあちょっと前のいくらの。 行っってっていいですかいきますせーので、もう1つ、おまけに、よいしょ、はい、はいという掛け声をその場でも構いませんので、一緒にやっていただきたいです、でもう1つ、ですね、えっと、この NCBB はですね特徴的な歌詞がありまして、十勝の港に来てみーやーってい う, こう楽しいラップが途中から入るんですけど、そこで十勝、十勝の10ですね、真似してみてください、十勝の10。 に来てみーやでカモンっていう振り付けを、はい、足はもう全然何でもい い, んです い, いので座ったままでも大丈夫なので「とかつの港に来てみーや」「とかつの港に来てみーや」3回あるのであ4回ですね4回あるのでぜひみんなで一緒にできたらいいなと思います大丈夫ですかはい 踊りなので飛び入り参加も大歓迎ですのでぜひ近くの踊り子の皆さんもも、えー、し, し暇でしたら前の方も空いてるので参加していただけたらと思いますはいでは行きますかねそれでは本日最後のチーム演舞他のチームの方々ととびきりの笑顔で盛り上げていきますので会場の皆さんもご声援お手拍子のほどよろしくお願いします yeah. 「めぐるたびにみでほーる」「わたしたいかんこいにんじゃほぐる」さぐ「さぞさくよほ だ 「北の土産ご用法」 水島にしりとりかしさまの風にコンハイカーしュ人望みのりあるクラッシュ I'm g o n e a m e u t you r to be a